今回は特殊な足の鍛え方をして下半身の血流が爆上がりしお腹も足も痩せたい人にぴったりなメニューになってます男性も女性も30代から下半身の血流が悪くなって筋力が低下し代謝が下がったり体を動かす機会が減ります ED 尿漏れ静脈瘤内臓下水や便秘メタボリックシントロールいろいろなことが起きてきますそうなる前に改善していきましょう座った状態で足の裏を合わせましょう膝を下に押す感じで内転筋を伸ばしていきます 膝を少し下に押さえる感じで伸ばしてください余裕がある人はね体を少し前に持っていってみてまずね今から使う筋肉ちゃんと動いてくれるように伸ばしていきましょう基本使ってない筋肉をね今回使っていきますんでしっかり伸ばしてからね使っていきます OK 今度は足を開いて手を後ろ内ももを床につける感じで股関節周り伸ばしていきましょう今回はねちょっと特別なランジを行いますランジっていうのはね足を縦に開いてストラップするやつあれがね普通のやり方すると太ももの前にしか効かないんだけど今回はね弱ってる内転筋やお尻 お尻でも横のねお尻を使 っ, っていきますはい今度はね体操座りをしたままでキープしてください後ろに倒れないようにね足の位置合わせてください今回のラウンジはね初級中級上級とは3つに分けてますかつね3セットずつやっていきますんで全部やったら結構いい運動ですよ オッ、OK、です。それでは立ってランチをやっていきます。ランチって普通足の幅これぐらいにするんですよね。ですが、今回は一直線にします。 そうすることでバランスが緩んで体幹が鍛えられてお尻の横に効いて前側ばかりに効きにくくなって後ろ足の内転筋が、ね、効かせられます縦にしたら足幅このくらいスマホ見ながらゆっくり降りたらこれを各足5回3セットいきましょうこれが初級編ですペースと合わしていきましょうスタート1 右横効いてますか。三、四、五、反対足、足一直線。一、ここに効いてますか。二、三、四、五、はい、反対足。 バランスをにいくい人は、こうやって二三四五反対足一二三四後もう一セット前腿 も, も効くよって人はねしっかり一直線にしての、ね、足をね。 いい。オッケー、初級ラスト。まっすぐですよ、まっすぐ。三。はい、かも聞いてるよ。オッケー、ちょっと足を振りましょう。ちょっとインターバルを置いて、二十九編で。 へ編は足は一緒このままここで123で上がるこれを5回結構きついからこれは2セットね行きますよバランスときた足一直線ねスタート1 2 3 2 2 3 3 2 3ケー、OK、反対足よし1 OK、あともう1セットでね疲れてくるとね足が広がっちゃうからしっかりまっすぐねスタート123223よく効いてるよ323よっしゃ反対ラストもし気に入ったら足しっかりねもうこっち側に持っていくぐらいの気持ちでまっすぐにしてね 1、2、3、3、そって、2、2、3、3、2、3、よーし、OK、ちょっと足振りましょう、あともう1個上級ね、今度、足の幅をね、しっかり広げてください、これでね、足まっすぐ、後ろ足の膝をゆっくり下ろしたら上がる、これ5回、いきましょう、 膝ひざが、ね、出ないように足首を少し左こっち3もも裏も引いてるよ5オッケー反対足一直線でね膝が出ないように後ろ足の膝を下ろすよ712 バランスとって 345OK 安い足まっすぐあの 12345OK ラストこれはわったら首直して終わりですからね頑張って。 体がってる よ, 体を上がってるよしっっかりまっすぐにして、ね、足よし。ラスト 足の裏合わせて内転筋を伸ばしましょう結構内転筋効きましたよね慣れてくるとね本当に足をねまっすぐ合わせてね行うとすごい内転筋効きますからねもしスクワットとかしてね足がすごい前ばっかりつくよっていう人はねこれがね一番いいと思います 体を動かすのは足が、ね、体を動かしてくれますから弱るとね太っちゃうほんによっしゃあ、はい、足開いて内側に倒しましょうっしやっぱ疲れた後にねちゃんとクールダウンしないと体がねストレスを取ったまま終わってしまうんで。 ままたやららななくなりますからね。ちゃんとね、運動で上がったるっていう、使った筋肉をね、クイズダウンにちゃんと戻、ね、したけげるね、体がジュッとちゃいますからね。オッ OK、今度はね、足を、ね、ちゃん組みましょう。これでできるだけ足をね、近づける。 でキープお尻をねちゃんとね使ったんで伸ばしていきましょうもし痛い人はね足の位置で調整してくださいたまにこうやって動かしてもいいですから ね,、はい、ねお尻をこう今回鍛えられましたから代謝も上がってますよ 同じように行きましょう。お尻を伸ばしてください。今回使ったねお尻の横。持ち上げられてくると骨盤がね安定してきます。歩く時もね効果的な姿勢でね歩けてきますし、骨盤が持ち上がるお尻がねキープできたり。 がが上ったりねねですから、ね、毎日々、はい、すす毎朝するのがおすすめですがもちろん夜でもいいです日々の習慣にすると代謝が毎日上がり続けますから頑張って続けてくださいやった人はコメントで教えてください